はい、おはようございますラスカルでございます本日の動画はですね僕の大好きな家系ラーメンの動画でございます僕もね大好きなんだけどもうねみんな好きじゃん家系ラーメンって最近はね世の中的にもこう家系ラーメンがブームになってきてお店もねガンガンガンガン増えてるんだけどやっぱりね本当に美味しいと思うところって結構ね限られてくると思うんですよで 本日はですね安心安定絶対うまい王道屋グループのあるねお店に伺おうと思っておりますもうねほんとお店も目の前ですんで早速ねそちらの方に向かっていきたいと思いますはいということで本日ね訪れてるお店到着いたしました相模原にございますクックラさんでございます この外観ね、おしゃれな感じで家系っぽく見えないんですけれども僕もね、撮影外でこちらのクックラさん一度訪れておりますが自信を持ってね、おすすめができるお店でございます今日もね、まだ何も食べておりません、えー、めちゃくちゃ空腹ですので早速ね、こちらのクックラさんで美味しい家系ラーメン食べていきたいと思います とということでですねただいま、クックラさんの店内に入っておりまして、本日はですねラーメンとつけ麺、両方ともですね大盛りプラス好きなトッピングを注文させていただいて、ご飯とね一緒に食べていこうと思います。さあ大大 り, のりはで す,、はい、す大丈 夫, いです大丈夫ですよ大丈夫です、はい、ありがとうございます<笑>ということで、すねただいま、ラーメンが到着いたしました、ーこんな感じですね、本日はの苔ほうれんそう、チャーシューマシンのトッピングをさせていただいております。 ライスも注文しておりますのでこちらね一緒にいただきますやっぱりねひとまずスープからですねスープからいきましょう、うん、とにかくねスープがフレッシュ肉感と骨感もうこれが本当に新鮮でフレッシュな味わいしっかりと濃厚なんだけど醤油の感じとレチーズの感じと めちゃくちゃゃくうまい切ったらいっちゃいますかいいよ 贅沢にチャーシューと海苔をスープに浸して麺と絡みましてライスにコースを。<笑> はい。 お米合わせおりほうれん草よしここにねニンニクですね 最後のご飯はね、<笑>もう具材ないんですけどト<笑>こうよ<笑><笑> ただいまですね2杯目のつけ麺が到着しておりますつけ麺はこんな感じですね麺線もめちゃくちゃ綺麗に整えられておりますまずねこちらの麺だけでいただきたいと思います こっちで麺がうまいわ<笑>そしたらこちらの漬け汁にですね<笑>おおどうもっとおうお ベース、ね、濃厚な豚骨のスープに少しね酸味が加わったりしてていわゆるトンボのようなスープに近いんだけどすっきりとしたデライトなんだけど濃厚さもあるっていうだいぶね今僕矛盾したこと言ってて何言ってんのっていうのはわかるんですけどこれまずね食べてみてほしい新感覚だと思うわうんーそしたらこれ ほうれん草とあえて、うん、うんうんうんうんうんこんら辺でね注文させていただいたご飯うんうんうんうんうんうんうんうんうんーんうんうんうんいんうんうんういうんうんうんうまい 汁の方なんだけどもちろんねつけ麺なんで塩分高めなんだけどやっぱりね酸味とかあと油の甘みもあったりして結構ねどぼっといってもしょっぱくないぐらいで旨味が強い感じうんうんこれねの苔がものすごく相性いいわ しいたいと。うんうん